んですか皆さんねんよいこらしょいコーラがさっりあれ落っこちたカメカロー落ちたよカメちゃんがほ、ね、んとねもうコーラがすごいねコーラよっこらしょいよっこらあれ落ちるぞいよっこらしょいよっこらしょい 重たいぞ、カメン、甲羅が。どうするかよ、重たいよ。んボトコとン、あ、危ない。落ちる。よっしゃ。よっこーしょ落ちるでしょカメが。甲羅が重たいからね。うんと、困っちゃうんだよね、本当に。ね、こういうことだね、皆さんね、できに、いかがですか。 こんにちはね本当にえー、っとあっと皆さんこんにちは元気してますか元気してるかなうんーとね病気してても今日は元気かなもしかしてタンタカタンタンタカタンタンタンタ ン, タンポンポ ン, ポンカメアチャカタン喉ががれしてるからカメラいる ル, ル どんとこどんあれ落ちたよひっくり返ったよあっちゃうんとひっくり返ってもちゃんと起きれるぞ起きれるぞ亀は転んでも一人でちゃんと起き上がれるぞ偉いぞ亀も偉いぞ がかまって転んでも起きるぞ」プンプンプンーーン「ころんでは起きる」「ころんでは起きる」ポンポポン「ぽんぽかぽん」「ころんでも起きるぞ」「落ちると起きるぞ」 ほ ら, お ら, あら落ちた転んだ転んでも起きるぞ腕は偉いぞカメがちゃんと転んでも起きるぞだぞ俺はだぞだぞなんとかダンポンポコポンポンポンポンポン起きるぞ転んでも起きるぞ 転んでも起きるぞ「タンタンタンタンタン」起きるぞ「転んだらあそのあとはちゃんと起きるぞ」起きるぞ「起きるぞ起きるぞ亀じから亀じから起きるぞ」 ポンポカポン起きるぞ起きるぞ転ぶけどすぐ起きれるぞポンパンカメちゃん起きるぞ。